哎呀你也是。 島に来た「新たな希望を持って」「三宅島ラブソング素敵な島さ」「三宅島ラブソング二人ここで生きてゆく」 「みどりのかぜがふく」「おおきい 三素敵「三宅島ラブソウ」「すてきな島さ」「三宅島ラブソウ」「ふたりここで生きてゆく」「夜に」 Good.